ステップ2、エンタイングル状態、量子もつれレ。じゃあ、えっと、2キュービットのステートにも、ちょっと、もうちょっと見てみましょう。これは、この前には、あの、ステップ5 で, でと、レッスン2のステップ5でちょっと説明したんですけれども、テンソルプロダクト、テンソル責任についてをちょっと見てみましょう。じゃあ、例えば、2つのキュービットがあって、キュービット A とキュービット B の場合には、 ローカルステートだったら A と B はまあ独立と言えるんでしょう。独立にしているならまあ PsiA イコール0の場合には PsiB イコール0の場合にはまあ A と B の関連はあまりいないんだよね。あまり関係ないでしょう、状態が。グローバルステートというのはこれが合わせてこの2つのキューベット、複数のキューベットの状態を1つの数式でかけると まあ、この場合には、テンソル積を使って、ψA×ψB にすると、この最初の0と合わせて 0,0 の状態になるんでしょう。まあ、もう一つの例にすると、例えば A イコール0の場合には B、B イコールプラスの場合だったら、そのグローブルステートには全体の状態に。 の状態をかけるとと 0×、0かけるプラスになると、00プラス01。まあ、もちろんこれが正規化にするためには、water root 2にしなければならないんですけれども、この場合には重要なポイントは、この0がえっと左側にするとと、RealTime の左側になって、 このプラスの場合には、右側には0プラス1になるので、全世界の A プラス B の状態を一つの数式にする と, と、00プラス01になるでしょう。さて、他のステートには、例えば、独立の状態じゃなくて、合わせて何かの関係があるステートの場合には、 どういうふうには、各ステートには書くでしょう。それが、グローブルステートから、ローカルステートに分ける場合。まあ、例えば、この状態はさっきのステップを見たんですが、00ロプラス11の場合には、0と1の状態は独立ではない。えっと、A と B の状態は独立にはなってないでしょう。全体のステートが00ロプラス11になると、まあ、 ψA と ψB はどうなるんでしょう、数学的に。さて、0、ψA の場合は、まあ、一つのキュービットで書きたい場合には、まあ、いつもの使っている0と1の規定で、まあ、A0×0、a 0る0 plus a 1る1 で、sin b の場合は b0 かける0 plus b1 かける1。で、これがもちろんこれ、この正規化の状態にしなければならないので、まあ、a0 と a1 がそれが合わせてと正規化しなければならないし、b0 と b1 は一緒。ですが、全体の指定化がこの場合には 0, 0 plus 1, 1の場合には、どういうふうには数学的にはこの a と b に分けるでしょう まあ、この場合には、A は A00 プラス A11 と B は、PsiB は B00 プラス B1B なら、これのテンソル積にするとどうなるんでしょう。まあ、この4つの term が入っている数式になるんですが、これが、 a0 かける b0 の, の00プラス a0b イの0イチプラス a イチ b0 のイチ0プラス a イ b イのイチイチにはなるんでしょう。うそうするとまあこの a0b0 はえっと上のの ψab の00と合わせ合わせなければならないし、a イチ b イチは先 の, のえっと ψab の11 の, の状態には合 わ, せな合わせなければならない。そうすると、a0b0 A0 イコール a1b1 イコールルート2分の1になるんですよね。まあまあ、これが簡単な、なあの、代数なんですけれども。ですが、問題は、そうすると、a0b1 と A1B0 は0しなければならない。この A0B1 は上のところにはその AB の状態にはそういうタームはないし、A1B0 のタームはないので、これが不可能にはなるんでしょう。この場合だったら A0=0 か B1=0 か、それはまあもう先のところにもう決まっているので、それ が, が不可能になるんです。 さて、ということが、すべての可能なグローバルな状態が、がえっ、ー、と、テンソル正規 に, にはかけるわけではない。そういうふうにすると、グローバルステートがあるんですけれども、各キュービット の, の正式的な、ななとローカルステートにはならない。まあ、もうちょっと見てみるとと、まあとその、先のプロダクトステートによっての正規状態なんですが、 積状態だったら必ず A と B は分けられる。そうすると、PsiAB=PsiA×PsiB イイは可能。そうすると、これが A だけを持っていれば、その A の状態が、そのロー l s ステートの状態だ け, だけに は, にはあの完全の情報を持っているんですけれども、B の状態だったら B についている情報は完全に持っているんで、 A と B は各キュービットについての情報が持っていれば、グローバルステートの全体としてはその情報を持ちます。エンタングル l e d State、漁師の場合には、そういうグローバルステートにはそういうふうにはなりません。A と B がある場合なんですが、ψ a b イコール ψ a かける ψ b にはなりません。これがノートイコールの状態になります。 というわけは、完璧な 情, 情報を持ちたいなら、全体のシステム A と B、合わせての情報を持たなければならないんですけれども、えっと、独立にはならないから、えっと、一緒の状態になっていますから。